続いて踊り込んでまいりましたのは、地元鹿児島、本、博古、陀陀の試練でございます。店長、立場、レモンさんをはじめ、たくさん陣営の皆さんです。私たちは本博古、陀陀の試練です。4歳から小学校4年生までの阿波踊り子が大好きな子どもたちばかりが集まりました。元気いっぱい頑張りますのです応援よろしく。